佐田くん、形は綺麗だが、少し握りが硬いな左手は添えるだけだわかりましたおら、おらふぅ、生きるって素晴らしいなおい、なんだなんだまたあいつかあ、すいません、すいませんあ、佐田くん、クリアなさん、ごめんね いやいい す, すぐ片付きますよそうですよ気にしないでくださいうんふふ<笑>お疲れ様でーすあれ野村さん何やってんすか俺より上がり早かったですよねおっいやほらあそこで猫が寝てて起こしちゃ悪いよ なら、あっちの大通りから帰ればいいんじゃないですかああでもこっちの方が家近いしそれにもう起きるかもしれないからそうっすかじゃあ俺はこれでお疲れ様ですうんお疲れさだくん